はい、それではね、海の方やっていきたいと思いますよね、はい<笑>まあ、なかなか凍ってますかね凍、はい、ってますか、はい、やばいですよ、はいはい、<笑><笑>これは、もうちょっと本質でチェックしてたんですよね。<笑>はい。ちょっと緊張されてるんですね怖い、はい、まあ視聴者さんはね、あの鈴岡根さんとこうだけね、ゼロ距離で いいいいいいいいいいいててるる私にししだとと思まますすねそれはははちちょっと、ね、いはい。 お う, うわわあ<笑><笑>ですねね<笑>、はい、被写体がいいと、ねはいとしももう少し下もやってみたいいいと思いますすねおう、はい、そうでちから見る。おおお ねな<笑><笑>なんだこれ<笑>よくなります、ね、やっぱり一番硬い味がやってすごい音しますね。やば ね、ザリザリ言ってた<笑>そそでですねまあの感じ後ろビかれくいいですね。うんまあねえー<笑><笑> な、はい、かな<笑>かバズらずいいですね。はい